世界で一番有名なタワーは間違いなくエッフェルトアでしょうでもエッフェルトアについて何を知っていますかフランスのパリにあるということ以外にそれでは見ていきましょうビルの80階からの眺めを想像してみましょう それがエッフルトアの最上階からの眺めなのです。1880年代の建築中にはそれまで 300m の建物は存在していなかったため建築は無理だと思われていました。私にとって一番驚いた事実はエッフルトアが ま、た2年で建築されさらに140年間も一番高い建物であったということですチケットを購入して入場すると3階上まで上がることができます1階と2階には休憩できるレストランがあるので階段を登ってみるのもいいでしょう 福岡3階の展望台にはエレベーターに乗ることになります階段はしばらく使われていないのですそもそもなぜエフル塔は建てられたのでしょうか1889年が近づいた頃フランス革命から100年を祝う記念式典を 開催したたかったのですフランス政府は建築家にかっこいいデザインをと依頼しました最終的にエ f ル c のデザインが採用されました当時何人かの芸術家たちはそのデザインを嫌いましたでも新しいデザインにはよくあることです 1889年のパリ・バンコク博覧会で入場門として展示されましたこのエーフル塔についての事実とっても友達に話したくなったでしょういいねとチャンネル登録をお願いしますご視聴ありがとうございました